はいわたしの仲いい人生終わった。 ス、マンあれご指示をああ朝食の準備をしたいのでちょっとお部屋の外に出ていただいてもよろしいでしょうかイエスマァン分隊左向け左駆け足前進あ